どうも皆さんこんこにちはケンです最初に言っておきます、今この辺に注意書きが出てると思うんですけども、この実験はキャンプ場で行ってます、東京ドーム3つ分の12万ヘクタールかな、12万平米かな、よく分かんないですけど、東京ドーム3つ分ぐらいの広さのキャンプ場で撮影をしています、でこのキャンプ場の管理者、そして川の近くなんで、国土交通省と河川事務所に事前に連絡をした上えで撮影をしています。ということで、台風14号が九州、熊本の方に近づいてますで僕が今いるところはですね。ねここのの赤丸のところで えっと、熊本のちょっと下ぐらいの赤丸のところがあると思うんですけど、ここにいて台風14号直撃コースでございます、今回台風14号が来るということで、台風の中でテントの台風実験をしてみたいと思います、3、4年ぐらい前にやったやつの第2弾という感じですね。でここに、うん 今回この中にレイチアハイカのテントをもう家にあるしこを持ってきたんで、レンチアハイカのテント、を台風14号、もう過去でね一番強いみたいなことを言われてるんで、台風14号の中設営してみて台風に耐えられるのかという台風の中での台風実験をしてみたいと思います。で今日はねえっと土曜日でま全然風がまあ、まあ、ちょっと風があるぐらいなんですけどまあ、全然。 あ雨が降ってきたなんですけども、えっと明日明後日ぐらいちょっとひどくなるんで、まあ、今日のうち設置しておいて、明日はちょっと遠くから、うんまあ、ちょっと風の状況とか周りの状況によるんですけども、えーまあ、観察していきたいなというふうに思います。ということで、まずはこのネイチャーハイクのテントたちを、ね、そのシリーズごとに、えっと、設置していきたいなというふうに思います。こういうところで今回ねエントリーしているネイチャーハイクの選手たちはこちらです。ネイイチャーハククのクラウドアップ 2X と えー、モンガー2と、えー、ビッグ2そしてハイビ、えー3とクラウドアップ3とエスターリバーと、えー、サイクリング1ですね本当はもう1個、ねえー、ビッグ1というのもあるんですけども、まあ、ビッグ1とビッグ2はほとんど一緒なんで、えーまあ、ビッグ1とビッグ2は、まあ、一緒な感じということで、えー、設置していきたいと思いますちょっ と,、ねえーっとまあ、風も今そんなにないですしちょっと雨も、ね、小雨もちょっと降ってきてるんですけども今のうちにちょっと設置しておきたい、ね、なと思います めっちゃ疲れた、個, 7個いやめちゃくちゃ疲れた、7個のテント、いやこれ1個ね90秒とか建てられるんやけど、この風のためにさペグしっかり打ってロープめっちゃしっかり張ってってやると1個15分ぐらいかかるよね、で7個やろ、でめちゃくちゃ時間かかったしめちゃくちゃ疲れたし。<笑> 生まれて初めてこんなにテント設営してたわ、ずっと、しかもこれ終わった後とね、片付けなきゃいけないっていうね、めちゃくちゃ疲れた、今日は、えー、台風の前夜ということで、えー、テント7つ設営して、2時間、3時間ぐらいかかって、めちゃくちゃ疲れたんで、えー、今日はもう終わりです。ということで、明日、えー、台風14号の時まで、スキップということで、おはようございます、えー、土曜日の9時11分です、えー、テントはこんな感じですね。 からいます。まだまだ余裕そうですね。うーん、大丈夫そうですね。まあ一晩経って、えー、見に来たんですけれども、どの位置もちゃんと固定されてて大丈夫そうです。ちょっとロープのあーロープも緩んでないですね、全く。結構大丈夫そうです。なんなら結構余裕そうですね。一つも、えー、ロープから外れてないし、ペグも。 ずれてないですね結構完璧ですということで、えー、お昼の12時、えー、1時ぐらいになりました、えー、台風も、えー、そろそろ本格的に強くなってくるかなと思いますで、えーっとねちょっと早くテントこんな風になってますけれども、えー、まだまだ全然、えー、大丈夫ですねこれだけ風で押されてますけど えー、そうですね。今こうやって風で押されてますけども、まあ特に壊れることもなくっていう感じですね。まあ、結構押されてますね。こんな感じです。やっぱビクツーが一番やばそうですね。ということで台風14号が近づいてきてます。今僕がいるのが熊本の下あたりです。えっ、ー、と赤い警報の県内に入ってます。 今テントあるんですけれども、ちょっと中を覗いてみたいと思います。まず一つ目、ネイチャーハイクのクラウドアップ3の中を覗いてみたいと思います。よし、ああこんな感じですね。よ し, よしえ、ネイチャーハイクのえー、っとサイクリングワンの中に入りました。えー、中はこんな感じです。 まあ、結構、えっと、風で揺れてはいるんですけれども、バサバサバサっていう音はないですね。ここに、カマキリがいます。カマキリも避難中ですね。ここにもいます。浸水の、えー、四隅の状態を見たいと思います。えー、っとー、そうですね。これは外側ですね、テントの。はい、ってことで、えー、っと、四隅見てみたんですけれども、えー、ネイチャーハクサイクリングワン、えー、台風14号の中、 一晩2四時間設置したんですけれども浸水なしでしたということで次のテントに行きたいと思いますということで次はネイトタイクビクツーですねこちら結構弱そうに見えるんですけれどもどうでしょうかこれ磁石なんですよねビクツーはここがどうでしょうかよいしょあビクツーかなり浸水してます見てくださいえー、っと多分ここですね ここの通気口から浸水して、えー、中に水溜まりが入っています。これは結構ダメですね。た<笑>だ、えー、ビクグ2はちょっと、えー、台風には弱いということで。で、こちらかなり押されてますね、今もね。次、えー、クラウドアップ2行きましょう。ビク2あんなに浸水してるのはちょっと初めて見ましたね。はい、じゃあクラウドアップ2の様子です。 はい、えー、まあパッと見、えー、そうですね浸水はなさそうですね。えー、台風が来て設置してから24時間経っているんですけれども、えー、暴風の中、えー、浸水はなしとなっております。こんな感じですね。結構、えー、クラウドアップ2結構風に弱いかなと思ったんですけどそんなことなくてなんなら、えー、ビク2よりも耐えてるんでえー、っとまあ意外といけるなっていう感じですね。しっかりロープ張っといたら結構いける感じです。 はい、次、モンガーでございます。モンガーはね、結構、えっと、あっちら辺がね、へこんでて、風でへこんでましたけれども、じゃあ実際どうなのか。よいしょ。お邪魔してみましょう。よいしょ。はい、ということで、ネイチャーハイクの、えー、モンガーの中ですね、えー。今もね、ここ結構へこんではいるんですけれども、浸水はしてないですね。ぱ、えっ、ー、と見、えー、四隅も。 浸水してないですで天井からの守りも守りもなくて、えー、台風の中24時間立っているけれども、えー、浸水なしですねはいこんな感じですで、えっと、門がさっき見た通りえっと風でかなり凹んでたんですけども凹んだとしても別に全室が凹んでるだけで、えー、居住空間が狭くなっているわけではないですね、まあ、かなり凹んでま す, りでますやっぱしっかりテグで打っておくとまあ ここまでね、この頭のとこまでペチャンコになることはまあないのかなというふうに思います。ということで次行ってみましょう。はい、じゃあ次がえっとスターリバーです。行ってみましょう。スターリバーはどうでしょうか。出ます。はいよいしょ。はいえー、スターリバー緑ですねめちゃくちゃ。えー、っとスターリバーはねこのグル グランドシート自体が緑で、結構緑ですね。えー、っと、そうですね。四隅の浸水もありません。で、スターリバーなんですけど、見てもらったら分かる通り、ここまで、えっと、バスタブみたいな感じがあります。なんで、もし雨が降ってくるとしたら、ここまで、こっからなんですよね。普通のテントだったら、さっきのここまで、ここから先が上がメッシュなんですけど、スターリバーは、ここまでこの防水の生地になってるんで、結構水には強いかなというふうに思います。 あでもやっぱちょっと押されてますね、こんな感じで。とか別に居住空間が、えー、狭くなる感じでもないので、まあ、過ごしやすいっちゃ過ごしやすいかもしれないですね。ということでハイビー3の中見てみます、よいしょ<笑>、はいえー、ハイビー3も、えー、四隅、えー、大丈夫そうですね浸水もなさそうですね、はい、ハイビー3はねもう結構雨には強いということをみんな知ってると思うんですけども、まあ、こんな感じです。 はい、ハイビー3こんな感じです。えー、台風の中ですけれども。やっぱね、ハイビー3、昔の動画でも雨にも強い、風にも強くって言ったんですけれども、やっぱ風にね、強い構造ですね。やっぱポールが3本あるんで、他のテントとは違って、かなり風に強いかなというふうに思います。最後、えー、クラウドアップ3見てみたいと思います。えー、最近、クラウドアップ3は動画撮ったんですけれども、さあ、どうでしょうか。よいしょ。よいしょ。 はい、えー、こんな感じです。えー、見た感じ、えー、浸水は、えー、なさそうですね。こちら側は結構、ね、外見えてるんですけども、えーまあ、若干、わかりますか数滴だけ、雨、え、粒、ー、ありますけれども、でも全然水たまりもなく、えー、浸水はないと言っていいのではないでしょうか。はい、こんな感じです。ネイチャーハイクのクラウドアップ3の中にいます。えー、っと、 結構風吹いてるんですけどバタバタ音もなくて結構快適かなというふうに思います。 台風14号が直撃した後のテントたちの様子を見ていきましょう、えー、サイクリングワンこんな感じです、えー、ロープも切れてないですし、えー、取れてもないですしペグダウンも1箇所もはい取れてないですね完璧です、えー、ビッグ2ビッグーはこっち側のこの紐とかも、えー、たわんでますねただペグダウンしてるところは、えー、完璧になってますねあららららビッグ2あらららららららあらららああ リク2はちょっと風には弱そうですねで同じくモンガーの方もこんな感じでかなり潰れちゃってますモンガーとスターリバーですねこれとこれかなりあーこれはひどいですねここを、ね、どうにかこうロープで縛ってこうやってできたらいいんですけども、まあ、構造上と仕方ないですねでも一方このクラウドアップ2の方が多分風を受け流す形になっているのか意外とこの強風にも耐えてるっていうのが驚きです えー、モンガーとスターリバー2は、えー、風にはちょっと弱そうですね。一方、あ、えっ、ー、と、ペグのところは、えー、ペグダウンとかは、あ、モンガー、ここ取れてますね、これが。ここは取れてます。一応、こうしときます、ね、あ、ペグがですね、この Y 字ペグ、付属の Y 字ペグなんですけど、地面からえぐれて、えー、固定が効かなくなってますね。よいしょ。一応ちょっと、増してはいたんです。うん、まあ、なるほど。 えモンガーは多分ここのその風圧に耐えられなくてペグが地面からえぐれてますねえ。スターリバーこんな感じです。こちら側はどうでしょうか。こちら側もあここもですね。あそうですね。モンガーは結構ここ地面がえぐれてペグがガタガタ状態になってますね。なるほど。まあ付属のペグね短いんですよねネチャエイクのまあねこれいうのが起こったんじゃないかなというふうに思います。 スターリバーの方、まあ多分地面にもね、えー、こことこっちの地面のぬかるみさっていうのもあると思うんですけども、まあ、モンガーの方は結構ぬかるんでて、えー、ペグを下まで落ち込んでも、えー、こんな感じで取れてしまったんで、やっぱペグの長さっていうのもかなり重要かなというふうに思います。そうですね、スターリバーの方は大丈夫です。ネイチャーハイクハイビー3、完璧ですね。<笑>何にも、えー、歪むことなくっていう感じでございます。あ クラウドアップ3は、ここの通気口が開いてますね。これ閉めてたんですけども。よいしょ。閉めときます。はい。えー、っと、こういったペグダウンとか、そういったところは破れることなく、えー、持ってますね。あ、見てください、ここ。でででん。こちら。ペグが取れてます。ここね、多分閉めてたと思うんですけども、こうやって。で、ここもね、ここでこう固定してたと思うんですけど、 えー、ペグが取れてますね。で、ここのペグももう抜けかかってます。グラグラですね。あんま効いてません。なんで、えっと、やっぱりね、この付属のペグ短いですね。えー、こういった強風の時、こうやってね、ペグがこ う, こうやってずっとこうなると、どんどんぬかるんでくるんですね。もうこれ効いてないんで。やっぱペグの長さっていうのは、最低でも20センチはいるんじゃないかなというふうに思います。よいしょ。 ちょっと飛んでいくと行けないんで増し、えー、ときます。はい、ってな感じで、えー、ところどころね、やっぱペグの刺し方が甘いところはペグが抜けてたり、えー、短かったりするとペグが抜けてたりするんですけども、テント自体の破損っていうのはなさそうですね。テントの中身、えー、今度見ていきたいなというふうに思います。まずはエントリーナンバー一番のネイチハイクサイクリングワンのテントの中身です。オープン。よいしょ、よいしょ。 あれこれ僕、閉めてなかったっけはい、こんな感じですね。ちょっとここに雨粒がね、数滴ありますけれども、全体的に浸水していることはなさそうですね。えー、ネイチャークのサイクリングワン、これがね、えー、もう僕のメインテントで、えー、っと、もう毎日というか、まあ、キャンプするときはほぼこれを使ってるぐらい、えー、かなり多用してるんですけれども、まあ、台風14号ぐらいじゃ、えー 飛んでいいかないとそしてそん、ななに浸水もしないとね多分さっきの水滴は僕が、えー、インナーテントを閉めてなかったからね、多分ここから吹き込んできた水だと思います。で、エンチャビッグ2ですね、えー、昨日の時点でも浸水していたんですけども、現時点でどのくらい水が溜まっているのか、そういったところをちょっと見ていきたいなというふうに思います。よいしょ。よいしょ、あれ はい。いっ早くビッグ2ですね。あれ昨日水たまりああこっちやべえな。ここやばいですね、水たまり。もうお手手が洗えるぐらい。水たまりができてます。やべえ、これは。はい。えー、ビクツ2はこんな感じです。で、ビクツ2はね、やっぱり風にちょっと弱くて、で、ビクツ2、風にめちゃくちゃ弱くて、もうこんな感じです。あの、もう、ちょっと、ちょっとちょっとちょっとちょっとって感じですね。 ペシャンクになってますテントの半分ぐらい押されてます、えー、ビッグ2なんですけどもここを、ねえっと、十字のこここれで、ね、固定しておくんですけどこの固定部分が取れてますね、まあ、取れてるからといって別になんてことはないんですけども、えー、テントのこれでテントの居住性がダウンしてたって感じですねこれが通常なんですけどここは取れてましたあとやっぱねここのビッグ2のこの紐の部分これが、ね、ビローンってなってますね これはいつも、えー、こうやって引っ張っていたんですけれども。はい、えー、この状態だったんですけども、やっぱ風でね、引っ張られて、えー、伸びてしまいますね。これ構造上にちょっと良くないですね。でビク2はやっぱこの、えー、風のところ、このー、ビク2はやっぱこの通気口から水が入り込んできてしまうっていう弱点がありますね。まあね、この中だと、わーって入ってきましたよね。ちょっとね、ビクツーはこの通気口の場所が良くないんじゃないかなというふうに思います。 えー、僕らね、絶対ね、ネイチャーエイクのクラウドアップ2が一番風に弱いんかなって思ったんですけど、見てください、隣。スターリバーとモンガーは今度は倒れてますけど、もう、あえー、クラウドアップ2結構持ってますね。確かにこれ、もしかしたらこう、もう新幹線みたいな感じで風を受け流す形してるのかもしれないですね。意外です。僕は一番こいつを期待してませんでした。<笑>でも、持ってくれて嬉しいですね。さあ、えー、っと、クラウドアップ2の中身はどんな感じでしょうか浸水してるのでしょうか よいしょ。はい、さあ、えー、クラウドアップ2です。あ、ちょっと、数滴、多分吹き上がった。あー、ちょっと、四隅。あー、ちょっと、わかりますか、ここ。ここですね、ちょっと濡れてますね。ちょっとね、あー、こことか。あー、ちょっと水滴入ってますね。ど、どっから入ってきたんだろう。ちょっとわからんな、これは。 こちら側はないですね。と、まあ、ここら辺ちょっと水滴があるかなって。ここはね、多分こっから入ってきたと思うんですけども。あ、あやっぱ四隅。あ、溜まってるわ、水。ほら、溜まってる。浸水してた。水がちょっと四隅から入ってきてたとはいえ、台風14号の中、ね、このぐらいの浸水。まあ、浸水っていうかちょっと、 えー、キャップぱ杯、コップ一杯、コップ、キャップ、ペットボトルのキャップぱ杯分の水が四隅に溜まってるぐらいなので、まあ、これはこれで結構リアルな実験結果じゃないでしょうか。はい、えー、てことでネイチャーハイクのクラウドアップ2でした。意外と優秀っていうね。で、僕ね、結構ね、好きなね、このモンガーなんですけども、こいつね、ペタンコですね、こんな感じで。ポール折れてんのかなちょっと中入ってみます。ポールはですね、えっと、折れてなさそうですね。 はい、中はどんな感じでしょうか。おっとここで初めての水滴ゼロ。あ、ちょっと、ちょっとね、わかる木吹きで吹いたような感じの水滴はありますけれども、浸水してないですね。水たまりも溜まってないですね。あ、すごいすごい。へえ、結構モンガーはね、もう、風に飛ば、あの、潰されてて、えっとー、 ね、結構しわ、しわシワ、しわくちゃになってたんですけども。えー、モンガー意外ですね。結構意外な結果が連続してます。エントリーナンバー4番の、えー、モンガーはこんな感じで、ね、風には弱いけど、雨には強いというのが分かありました。こんなね、結構ぺちゃんこになってるんですけどね、雨は結構入ってきないというのが驚きです。さあ次、えー、モンガーとは似たような、えー、形をしている、このスターリバーを開けてみたいなというふうに思います。スターリバーもぺちゃんこになってます。さあ中はどうなっているんでしょうか。相変わらずき緑ですね、スターリバーは。 さて、さて、あ。さて。はい。え、スターリーバーの中はこんな感じです。ちょっとわかりますか、ここ。ちょっとだけね、こんな感じで霧吹きで吹いたぐらいの、え、雨はありますけれども、四隅、なし。えー、浸水なし。え、浸水なし。え、浸水なしですね。意外ですね。あの、モンガーとスターリーバーは、ぺちゃんこになってるんで、風で。ああ、これはいかんかなと思ったんですけど、雨には強いですね。 昨日も言ったんですけども、えー、スターリーバーはここまでね、えー、バスタブ構造になってるんで、えー、モンガーよりもスターリーバーの方が、雨には強いんじゃないかなというふうに思います。とはいえ、風に弱いですね。あ、もう一個発見しました。えー、ここ、ポールをですね、天井のポールをここにキュッてして、この、えー、っと、インナーテントを引っ張るんですけども、このポールの部分が取れてますね。これですね。この、こ、こ の, このポール、このポールこのポールを、 そうですね、こういう感じになってなきゃいけないんですけども、このポールが取れてました、よいしょ、はい、こんな感じですね、よいしょ、はい、えー、ネイチャーハイクのスターリバーですね、はい、えー、風には弱いけど、雨には強いモンガーとスターリバーでした、次、えー、ハイビー3の登場です。はいえー、中はい中こんな感じです、まあ、ハイビー3だけね ちょっと他とは違う形をしているんで、まあ、タープの中に手を立ててるみたいな感じなので多分浸水はないと思ったんですけれどもこちらびっくりやな、これ溜まってます、水ちょっとだけ。そうですねままあまあ別にこのぐらいだったら大丈夫だと思うんですけれどもえー、っが、まあ、ゼロではないって感じですね、どっから入ってきたんだろう。これ っていう感じですね。どっから入ってきたんだろう、マジで。あ、ここかな、多分。ここに通気口があるんです、通気口から吹き込んできてっていう感じですね。うん、多分そうだと思います。四隅。あ、でもここにも溜まってんのあ、では、わかんないですね。多分、僕の予想では、この通気口から、えー、水が吹き込んできたんじゃないかなというふうに思います。ここ、濡れてますね。ここ、天井、ここ。なんで、やっぱりここから、この通気口からバーって水が入ってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、とはいええー、台風14号ですよ。この 史上最大級の台風14号の中でも、まあ、このぐらいの浸水で済んだっていう感じですね。はい、ということで最後のエントリーになりました。えー、ネイチャーハイククラウドアップ3ですね。えー、今年動画上げたやつですね。ちょっとね、えー、テントピンって立ててたはずなんですけども、ちょっとこう歪な形になってますね。とはいえペグダウンとかは、えー、しっかりされてるんで飛んでいくことはなかったっていう感じですね。 じゃあ中を見てみたいと思います。はい。えーっと、クラウドアップ3はこんな感じです。えー、っと、手前の方はいいんですけども、こちら。<笑>結構溜まってますねあー。結構、もう手洗えるぐらい。じゃばーって。手です、こうやって救えるぐらいですね。顔洗える。 朝起きたらここで殻を洗いますね。えー、トイレ行かなくて大丈夫です。<笑>そのぐらいの水が溜まってます。さて、この水はじゃあどっから来たのかっていう予想なんですけれども、まあ、受注発クはここですよね。この、えー、フライシートの部分から、えー、やってきたんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、フライシート短いですもんね、ここね。えー、っと、この紐はね、まあ、なるべく短く設置したと思うんですけれども、まあちょっともうちょっと、 あ短くしておいてもよかったかなというふうに思いますちょっとね上げすぎましたねここ僕の設置ミスですねうんでやっぱり左側左側はねここまで壁になってるじゃないですかねでこっち側はここからメッシュになってるんですよやっぱりメッシュの部分が広いとつまりバスタブっていうここバスタブって言うんですけどこれバスタブ自体が えー、っと、低いと、えー、っと、浸水してきてしまうっていうのが、えー、今までのネイチャーハイクの特徴ですね。まあ、これはどのテントにもいると思うんですけども、やっぱりスターリバ ー, ーみたいにこの辺りまで、この壁があるとかなり安心じゃないんじゃないかなというふうに思います。そうですね。えー、っと、クラウドアップ3はここの通気口がね、取れてましたね。外から見たら。多分ここから吹き込んできたんじゃないかなというふうに思います。よし はい、ということで、これで、えぇ、ー、ネチタイクのテント7つ、え台風直撃後の、えー、テントの中を見てみました。昨日の時点とね、今日の時点で結構、えー、中身変わってたと思います。あ、ハイビスリーも結構ね、こう押されてますね。ちなみにハイビスリーね、ロープがなかったんで、ここ、あの、ロープ、付けてないんですよ。本当はね、ロープでこう、ギュッとするんですけども。まあ、やっぱり、このことからがど う, いうどういうことが言えるかっていうと、やっぱロープをね、しっかりと貼るということ。これですね。 今, も今えこのテントを支えているものは今、ここのロープしかないです、このロープがなかったらもっと潰れてます、こんな感じでペグをえ 20cm 以上のものでしっかりとえ固定する、そしてロープをしっかり張るっていうのがえテントを風で飛ばされないためのえ特徴だと思います、えー、やっぱビッグ2はねこんな感じでさっきも閉めてたんですけど、風で通気口が開いてしまうような感じですね、これも構造上仕方ないですね、これは。で意外と僕のの一番使ってるこのサイクリングワンがね 結構、ちっちゃいからかな、この流線形で多分風を受け流してるのかもしれないですけども、もっとね、こうやってガーってこうぺたんこになるんかなと思ったんですけど、意外とならないですね。これにはちょっと驚きです。 ほいうこところで、皆さん、えー、台風が過ぎ去って1日が経ちました。えっ、ー、と現在げ、えー、火曜日ですね、えー、熊本の方はもう台風も過ぎ去ってめちゃくちゃ青空になっております。ちょっとね。今、まあ、ね風の方はあるんですけれども、もう全然日常という感じでございます。で、えっ、ー、とまあ、設置して。だから何時間よ。72時間経ったのかな？えー のテントたちでございます。え、台風を、えー、垂れたテントたちなのでございます。じゃちょっとね、えー、中身を見てみましょう。えー、ちょっと今日左から行ったんで、えー、クラウドアップ3からちょっと見てみたいと思います。で、形はね、結構ね、みんなね、結構、ちょっと見てみましょうか。結構、いびつな形をしてるんですよね。ネイチャーエイハイビー3も、えー、結構、この辺とかね、ポール結構曲がってたもんね、これね。とか、えー、ネイチャーエイスターリバーとかも、スターリバーもね、ここから見ると変な形してますもんね。うん。 ちょっとボールが曲がってたりするのかもしれないですねあとはこうペグダウンの位置だったりとかっていうこことかもねこういった前室が結構歪んでたりとか、えー、しますねはいということで、えー、テントの形はこんな感じですということで早速、えー、テントの中を見て浸水状況を確認してみましょうよしまずはクラウドアップ3ですね えー、っと、こういうところでクラウドアップ3の浸水状況こんな感じです。昨日はね、あそこは見えるかな昨日はですね、見えるかなあそこ。あそこにね、水が溜まったんですよ。昨日ね、あそこでね、あ顔洗えるぐらい水溜まってるわって言ったんですけど、今日前室の方にも水が溜まってますね。昨日の朝はね、えー、朝はあっちしかなかったんですけど、こっちに水が溜まった理由は、多分ね、ここだと思うんですよね。ここに、えー、っと、通気口があるんですけども、えー、っと、昨日のね、朝は、えー、こっちから風が当たって、えー、一昨日 つまり台風が来るときはこっち。過ぎ去ってからこっちからの風だったんで、えーえー、来るときはあっちから入ってきて、あっちの通気口から入ってきて、えー、台風が過ぎ去ったらこっちからの風で、こっちからの通気口から入ってっていう感じだと思います。うん、結構溜まってますね。うん、だいぶ、もう、顔を洗えるよ。顔を洗えるとか、調理できる。ラーメン作れるぐらいの水が溜まっています。えー、クラウドアップシーはこんな感じということで。 ネイチャーハイクのハイビー3でございます、ね。えツイッターね、マンバーズしてたんですけども、えっと、ここがね、ネイチャーハイクのここがね、こうビヨーンって曲がってたんですけど、ここにね、えっと、ガイロープ貼るのを忘れてました。っていうのもなんかロープが見つかんなくて、失敗しましたね。ここ、えー、ちゃんと貼っとくべきでした。はい。じゃあ、ネイチャーハイクのハイビー3の中です。はい。ネイチャーハイクのハイビー3の中です。えっと、 あちょっとだけやっぱ浸水してますね。ちょっとだけ。わかりますか こ, ことか。ちょっと浸水あり。で、こっちにはね、こっちもほんのちょっとですけど、えー、ちょっとだけ浸水ありって感じですね。はい。とはいえ、えー、かなり優秀な方じゃないんでしょうか。えっと、まあ、こっち側には浸水してない。手前側には浸水してないっていうことを考えると、やっぱりあそこの、 ここにね、通気口があるんで、通気口から吹き込んできた雨が、下に落ちてきたんじゃないかなというふうに思います。昨日ね、この辺もね、ちょっと濡れちゃったと思うんで、やっぱり通気口から入ってきたっていうのはしか考えられないと思います。これがネイチャーハイクハイビー3の浸水状況でございます。結構、まあ、クラウドアップ3が大浸水だとしたら、もう全然軽微、軽浸水って言ってもいいと思います。次、ネイチャーハイクのスターリバーです。 昨日見たときは浸水ゼロだったんですけれども、あれからまた時間が経ってどのぐらいなのか。よいしょ。ちょっと、僕は、このドアを閉めるのを忘れていたっぽいですね。結果見てください。草が入ってきてます。え、どっから多分こっから入ってきたってことですね。こっからビョーンって入ってきたってことですね。あそこにも入ってます。ということで、窓を閉め忘れていたんですけれども、 えー、結露、えー、浸水、なさそうですね。おバッタさん。すごいね。やっぱスターリバーが一番水には強いっぽいですね。うん。風にも、風にはちょっと強くないけれども、浸水はゼロです。一滴もありません。すごい、これは。スターリバーすごい。あ<笑>、スターリバーかな今後使おうとしたら僕が旅で。あ、でもやっぱりね、ここ、見てください。 昨日も僕ここ直したと思うんですよ、これ。取れてますね、強風で。はい、じいところで、ね、じゃからスターリバーは、え、一滴も浸水せずという結果になりました。次、スターリバーとね、ほとんど形に似てるんですけれども、ちなみにスターリバーはね、ここに、え、通気口がついてます。横ですね。で、こっちの縦側には、え、なくて、 こっちの通気口ついてないという感じです。で、今回のね。台風なんですけども、こっち側の風とあっち側の風っていう感じで、この背中と正面からしか風が当たってないんで、もしね。これがえっと風がね。こっちから吹いてたら結果は変わってたのかなという風に思います、うん。やっぱ通気口はね。結構。重要な要素ですね。今回スターリバーはえー、潜水しませんでした。けども、こっち側からね。これ当たってたらどうなってたかはわからないですね。ね じゃあ次、モンガー行ってみたいと思います。よし、えー、ネイチャーハイク、モンガーのテントの中身です、えー。浸水はですね、ちょっとだけありました。ここ、ここですね、ちょっと四隅に、えー、水たまりができてますが、えー、ネイチャーハイク、ハイビー3よりもちょっと多いかなっていう感じですね。うん、これどっから入ってきたんだろうこの四隅のシームテープのこところから入ってきたのか、どっかからこう吹き上げて入ってきたのかがちょっと、 謎ですねこっちはないこっちもないこっちもないこっちもないですねこの左側だけしかないっていうのがちょっと気がかりですよねどっから入ってきたのかうーんちょっと謎ですね、えー、ちなみに通気口はあそこにありますここですねこことここ2箇所にありますでこっち側は浸水してないっていことが分かあるとどっからもしかしたらこの シームテープのところから入ってきたのかもしれないですね。ちょっとモンガーは、えー、っと、どっから浸水してきたのか謎なんですけども、もしかしたらね、通気心入ってきて、その入ってきた水がこうやってこっちに溜まったのかもしれないですし、うん。ちょっと謎ですね。どっから入ってきたのか。とはいえ、モンガーは風に押されてね、ちょっと弱いイメージだったんですけれども、まあ、水に関しては、えー、っと、ハイビー3と同じぐらいの強さがあるっていうのが分かったと思います。 次、えー、クラウドアップ2行ってみたいと思います。日、え、大、ー、クラウドアップ2の中身です。浸水なし。浸水な し, し。あー、ちょっとあるわ。やっぱここですね。昨日も確かあったと思うんですけども、えー、墨の方にちょっとだけ浸水してました。はい、こんな感じです。 そうですね、えっと、モンガーと同じぐらいの浸水だと思います。まあ、正直、このぐらいの浸水だと、ね、全く問題はないかなとい う, ふうに思います。結構スターリバーの方が、ね、珍しいかなとい う, ふうに思ったりするの で, で多分、ね、クラウドアップ2はここにも通気が壊れるしここにも吹き込んでくる、えー、場所があるので。 まあ、ここから来たんだろうなというふうに予想ができます。うん、まあ、優秀なテントなんじゃないかなというふうに思います。えー、ちなみにクラウドアップ2はえー日本一周でも使ってたんで結構ボロボロなんですよね。例えばこことか見てください。ここ穴開いてるんですよここ、こうやって。っていう結構使い古してるテントなんですけれども、えー、っと、風で倒れることもなく結構優秀なテントなんじゃないかなというふうに思います。 次、えー、ビッグツーですね。ビッグツーはね、なずっと言ってるんですけれども、えー、ここのね、えー、っと紐の部分が毎回これね、えー、っと長くなっちゃって、よし。でビッグツーはですね、ここえー、っとスズキをね閉めていたんですけども、も風でね勝手に立ってますねこれ。こうやってね閉めてたんですよこうやってでもね風で。はいいところで、ね、ビッグツーの中身です。えー、っと浸水あり、そしてえー、っとクラウドアップ3と負けないぐらいの。 浸水がありますね顔を洗ってカップラーメン作れるぐらいの水が溜まってます理屈なんですけどまあ、ここにねこういった通気口があったりとか、まあ、一番はここですよねさっきの通気口上に2か所通気口があるんでしかもね今回風がもうめっちゃ当たるような角度で通気口があったんで風で通気口がめくれてそこから大量の雨が風とともに侵入してきたっていう感じですねうん 今日はね、左側に寄ってるんですけども、えー、最初見たときね、ここにめっちゃ溜まってたん で, で、間違いなくここからこうやって上から落ちてきたんじゃないかなという風に思います。えー、イチャーからビッグ2は、えー、今回紹介しているテントの中で最軽量の、えー、シングルボール構造なので、えーまあ、雨に弱いのはま仕方ないのかなというふうに思います。まあ、使い方次第かなというふうに思ったりします。で、えっと、一晩、えー、72時間経っていると、えー、ここですね、やっぱ、ここの部分が、 また取れてますね。この剥き出しになっているとね、ポールが、えー、っと、こういう風になれるかなという風うに思います。はい、じゃあ最後の、えー、ネイチャーハイクサイクリングワンを見てみたいと思います。このサイクリングワンはね、僕が一番、えー、使ってるネイチャーハイクで、えー、去年、2021年の日本酒もこれでしたし、えー、っと、その前の日本酒かなも、えー、これでやってました。えー、っとですね、浸水なしどころか、 ちょっとわかりますか皆さん、これ、ほら。<笑>サイクリングなんだけ、めっちゃ乾いてませんなんか。っていう感じで、えー、っと、浸水はゼロですね。はい。はい。 ああ、はい、いいですね。浸水は、えー、ゼロとなっております。ネイチャークのサイクリングワンは、まあ、まあ、今回紹介したテントの中で一番安いですし、一番ちっちゃいテントなんですよ。なのになんで、えー、っと、浸水してないかっていうと、今回ね、僕ね、思ったことなんですけど、やっぱり通気口から入ってる、来てるんですよ、水が。 全部のテント通気口から入ってネイ、ね、チャーハイクのサイクリングはここにね、通気口があるんですけれども、こうやって閉じた状態だったんですけども、ここにね、ロープがあるじゃないですか、でロープでピタってなってたんで、通気口がね開かなかったんじゃないかなと思います、こうやってロープで固定されてて、引っ張られて、こうやってね。っていうのが、まちば大きな要因だと思ってます、多分間違いなくそれだと思います。 えー、ちょっとねロープ、えー、もう72時間設置してちょっと緩んでるんですけども、えー、当時はねピタッとなってたんで、えー、それで通気口がこうペタッと押されて、えー、開かなかったから通気口から中に水が入ってこなかったっていう感じだと思います。というところ で, かかったでしょうか台風14号の中での台風実験でした、えー、結果、いかがだったでしょうか、えー、結構ね意外な結果になったんじゃないかなというふうふに思います。 えー、この動画、えー、この実験なんですけども、台風14号が来てる時に、ツイッターに投稿したらバ発して、1.3 万いいねぐらい来たんですけども、えー、その時にね、アンケートして、やっぱ 50% ぐらいの人が飛んでいかないだろうみたいな、えー、投票をしてたんで、40% だったかな、まあ、そのぐらい、結構多くの人が飛んでいかないに投票してたんで、やっぱその通りになりましたね、僕もね、えー、経験上はまあ飛んでいくわけはないだろうって正直思ってました、もちろん飛んでいかないようにしてましたしね。 うん、これでも勝ってぐらいあのしっかりしてたんです、全てを、なので次回の動画ではどうやったら、えー、飛んでいかないようにできるか、みたいな台風の中でも、えー、どうやったらこう浸水しないようにできるか、そして飛んでいかないようにテントを立てられるかという動画を、えー、次回、上げたいなとい う, ふうに思います。 で、この動画、このエンディングで終わりなんですけど、も、このエンディングの後に長々と多分注意書きをすると思います。というのも、この動画をっていうのは台風の中でもキャンプをしていいよ、台風の中でもテントを張っていいよって推奨をするものではなくて、あくまでも実験だし、このぐらいの風が来たらやばいよねとか、こういう時こういう風にしたらいいよねっていうことを伝えるために撮影してるんだって、でもやっぱり中には、 こういう動画を上げたらバカが真似するだろうみたいなことを言ってくる人がいるんで、えー、そういう人がなるべく来ないようにこの後にダラダラと長く、えー、注意書きが出てくると思うんですけども、えー、この動画をあくまでも、えー、実験動画として、まあ、そしてエンターテインメントとして、えー、理解している人はもうここで閉じてもらって OK なんですけどももし、ねえー、この動画で「あ、え、あ、ー、物件危ねえだろしこの野郎死ねえ」みたいな風に思っている人は最後の注意書きを見てから、えー、批判コメントしてくれたなという風に思います。えーね こういうことを言うのは物理かもしれないんですけども、えーとまあ、そういうことを言わなきゃそして書かなきゃいけない時代になっちゃったんで、えー、動画の最後なんですけども、えー、言いませていただこうかなというふうに思いますということで、えー、次回の動画でお会いしましょう次回の動画は、ね、台風でも飛んでいかないテントの設営の仕方っていうのを、ね、解説していきたいなといううに思いますということで次回の動画でまたお会いしましょうバイバーイ